それでは少し早いですが池内さんをあ拍手でお迎えください。 はい。よろしくお願いします。もう始めてしまってよろしいですかはい、大丈夫です。ありがとうござ い, ま す, います。ディスコードの方も見えております。ありがとうございます。なんだかすごくたくさんの方に来ていただいたようで、嬉しく思ってます。えー、改めまして、えっ、ー、と、はめましての方、は始めましてですね。えっ、ー、と、池内隆弘と申します。普段は株式会社はかりというですね、メンタルヘルス、メンタルウェルネスを改善するぞというですね、スタートアップの CTO として、アプリケーションの開発等々をしております。えー、開発としてはですね、Python もちろん、えっと、モバイルアプリとして、フラッター、Flutter、ですとか、バックエンドとして Go ですとか、フロントエンドタイプスクリプトなどですね、えー、比較的何でも触るタイプのエンジニアをやらせていただいております。えー、Python としてはですね、えー、いくつかご縁あってですね、出版活動の方もさせていただいておりますので、もしご興味あればお手に取って、えー、いただけると嬉しいです。 でさて、えー、今日ですね、ちょっとスライドを作りすぎてしまった関係でですね、ちょっとベーシックなところはサクサク飛ばしながらい、えー、きたいなというふうに思っているんですけれども、今日ですね、えーっと、このような形で、えー、進めさせていただければと思っております。 でえー、と今日ですね、えーと、ベースのあるリポジトリ、すでに、えー、と公開をしておりますので、す、え、べ、ー、てあの説明する分もしない分もあるんですけれども、えー、こちらの方にすべて公開しておりますので、お、えー、手付きの時にぜひぜひご覧いただいて、フォーク、スター、コメント、イシューなどなど歓迎しておりますので、ぜひ、えー、よろしくお願いをいたします。 でえー、今回ですね、えっと、ドメイン駆動設計というものに対して、えー、話をするんですけれども、えーまあ、DDD、ドメイン駆動設計の話ですとか、えーまあ、レイヤードアーキテクチャ、タイトルであの何回かそういう言葉も使うかもしれないんですけれども、まあ、具体的にはあの後ほど詳しく説明するオニオンアーキテクチャのことを指しているというふうに思っていただいて、差し支えないかなというふうに思っております。 でえー、あるいはですね、ドメイン単体で使う場合にはです、ね、ま、いわゆる ド, マインドメイン知識と呼ばれるようなです、ね、事業ですとかサービスが取り扱う世界のことを、まあ、言ってるなというふうに思っていただいて、特にまあドメインオブジェクトという言い方をちょっと僕の方で口頭で表記揺れしなければなんですけれども、まあ、具体的なコードとかですね、Python のクラスを指す言葉として使っているということをある程度です、ね、念頭に置いていただけると嬉しいです。 えー、さ DDD、えー、リリリなんですけれども、取り組んでいますかということをちょっとお聞きしたくて、ですね、ぜひあのチャットの方にですねあのやってます、やってませんとか、好きです、嫌いですとか、あのぜひぜひお気軽に書いていただければと思っています。 今日ですね、えっと、セッション通してですね、撮影したいこととしてですねあの、今日来ていただいた方がですね、せっかく来ていただいたので、DDD、まあ、やってた方もやってない方もですね、取り組んでみたくなるようなお話できればいいかなというふうに思っております。で、もう一つですね、ソフトウェアのアーキテクチャに対して、もしですね、今まであんまり興味なかったよとかいう人がいてもですね、えっと、ぜひぜひ興味持っていただけたら、えー、もう達成かなというふうに思っております。で、えー、っと僕の方もですね、今回の発表を通じて、えー、まあ、いいあいいも含めてですね、えー、フィードバックいただければですね、大変は になるので、そういったことを今日達成したいというふうに思っております。 あコメントの方もありがとうございま す, で、えーとですね、コードアーキテクチャの前にですね、ちょっとまあ抽象的な話というかですね、あのー、よくです、ねまあ、DDD の話をするんだけれども、まあ、コードの話しかしないんじゃないかみたいなことを、まあ、界わいで言われていたりいなかったり、えー、とするわけなんですけれども、まあ、少し底の部分の動機づけとして、な、ま、ん、あ、でやるのかというところをですね、でこれはあの僕がこう思ってますという意見なんですけれども、えー、まあ共通言語を獲得するということですね、まあ、よく専門用語であるべきタス言語なんていうふうに 言われるんですけれども、まあ、チームの中での共通言語まあ、チームっていうのがまあ開発チームということではなくてまあ、ビジネスをやってる。例えばセールスチームとかデザインチームとかですね。そういうたえー、いろんなロールの。 たるチームです、ね、の全体で今、極限を獲得するということを一つ DDD の目的というかモチベーションに、えー、と僕自身もしていますし、えー、そういうふうにやられている方もいるんじゃないかなというふうに思っております。で、もう一つは少し行動寄りの話になるんですけれども、まあ、ドメインオブジェクトを独立させることで、えー、まあそのソフトウェアがです、ね、解決しようとしている課題に取り組むということをですね、えー、フォーカスするということが目的かなと思っているのでなんとか、まあ、今日も結構その話するんですけど、丸々アーキティブ テクチャーがイコールまあ、dd ではないよ。っていうことはあのちょっと今日のですね。あの共通認識として持った上で進められればいいのかなという風に思っております。たくさんですね。あの ddd やることでベネフィットあると思うんですけれども、先ほど言ったですね。ドメインですね。この場合のドメインっていうのは自分たちが取り組んでいる世界とかですね。領域のま理解が深まると。 でそれに加えて、まあ、コラボレーションが促進されると、コラボレーションが促進をされる理由は、みんなが同じ言葉を使っているからですね。エンジニアではこう言ってます、デザイナーではこう言ってます、セールスではこう言ってますっていうものがないことによって、ビジネスロジックとかですね、要件定義とかといったことがまあスムーズにいくというような効果があるかなと思っております。であとはですね、コードのアーキテクチャの部分に近いかなと思うんですけれども、えーまあ、このレイヤー分けみたいなことをですね説明していくんですけれども、そういったことを取り合わせて取り入れること。 で名前がメーカーになったりですとか設計がです、ね、クリーンになるといったような効果があるかなというふうなことを実感をしております。 で具体的にですね、まあ指キたす言語とはみたいなところなんですけれども、これが当社のチームというかですね、今、チームで取り組んでいることなんですけれども、まあ、いくつか、そのうい有名詞とかですね、えー、っていうのを、えーと、これはこうですって、まあ、用語の定義をですね、まあ、日英両方つけて、社内の中のまあ言語のまあデータベースというかです、ね、これが一覧ですって形で、えー、プロダクトの開発チームの中で共有をして、まあ、運営しているというようなことをやったりも。 えー、しています、まあ、具体的にはあのアプリの中にですね音声のデータなんていうのがあるんですけどそれをみんながですね好きにその、えー、BGM とかですねコンテンツみたいなことで 自分の好き勝手な言葉で結構使ってたこともあったんですけど、コンテンツというのは幅が 広, く広すぎるよねということで、ここの部分では音声データというふうな言い方をしましょうとかですね、そういうまあ共通認識を合わせた上で、それをコードのクラス設計とかですね、場合によってはそのデータのディレクトリーの命名等々にも反映をしていくというようなことを実際はやっていたりもしております。 ででね、DDD、結構チームで取り組んでみてです、ね、学びすごくありまして、DDD の前にです、ね、OOP をしっかりやろうということをすごく改めてです、ね、感じました。であとはです、ね、ユースケースを中心に考えていくということが、すごく DDD のアプローチとしてはいいんじゃないかなというふうに思っております。あとはです、ね、設計をおろそかにしないみたいなことも大事なことかなというふうに思っています。 はいでえー、とちょっとです、ね、前置きというかです、ね、この辺り の, あのモデリングというかです、ね、コードの前のお話ということも、えー、と話題としては尽きないんですけれども、えー、まょ、あ、うはせっかくですね、p y h o n JP といえばですので、えー、具体的な Python の、えー、話をさせていただければというふうに思っております。でここからじゃあコードアーキテクチャ編ということ で, で, す、ねえー、で、なんですけれども、ちょっと抽象的な。 話ですね、えー、なのでまあちょっと冒頭であの意識づけとしてもですね DDD をやるこ と, とすなわちまるアーキテクチャを採用するぞとっていうことではまあないと言いつつもですね、まあ、実際はあのソフトウェアをまあ開発をするわけですので、えー、ドメインソクリーンに保つとかですね、えー、各レイヤーのテスタビリティを確保するっていう観点でですね、えー、とこの手のなんとかアーキテクチャってことの採用というのはまあすごくまあ重要な要素の一つかなというふうに思っています。 いて特に昨今ですねソフトウェアとか、えー、向かってる問題が複雑であったり変化のスピードが速いとかですね不確実性等々が高い中で、えー、保守性の高い生産性の高いコードを変えていくために、えー、結局ですねなんとかアーキテクチャーっていうものには取り組んでいく必要があるのかなというふうに思っております。 でえっと、その中でですね、えっと、今日、えっとファイソンのコード例も交えてお話をするのがですね、冒頭でも少し触れたですね、えー、まあこのオニオンアーキテクチャというものをです、ね、取り上げていこうかなというふうに思っております。皆様、オニオンアーキテクチャ参考にされたりとか実践してたりとか、えー、今日触れないんですけど、あのまあレイヤードとかヘキサゴナルとかですね、えー、まあクリーンアーキテクチャーとか、あのちょっとグループの名前だったり、固有うう の, の名前だったりするかと思うんですけども、 結構いろんなアーキテクチャとかアブローチとかあると思うんですけれども、えー、と僕はですねこのまあオニオンオチという立場をですね取らせていただいております。で、その理由はですね、えー、とまあ各例の責務が直感的というか、すごく明確だなと思っているのと、まあ、それゆえにですね、えー、結構 DDD をチームで取り組むっていう必要があると思うんですけれども、そのウェブの学習コストとかですね、教育コストっていうものがまあ比較的ですね、えー、低いのかなというふうに思っているがゆえに、このような。 見解に至っていいいるととうことでございますオニオンアーキテクチャもですね、えっと、調べていただくと、すごくあの日本語でも英語でもたくさんドキュメントが出てくるので、えっと、まあこの辺りはですね、えっと、ちょっとざっくりと進めさせていただければと思っているんですけれども、まあ玉ねぎの皮というか層をイメージして、外側は内側の知識を知っているというのがもうすごく単純なルールですね。えっと、これに基づいて、コードを設計していくというようなアーキテクチャになっていると。 いうことですでこのあたりもえっとサクッといってしまいますがいわゆるインターフェースですねというものをまあ対応をしていますでなんで対応するかということを説明するとです、ねえー、まあレイヤー化の依存をです、ねまあ、解決するためにインターフェースに依存するというかです、ね、対応しているということをちょっと頭出しをさせていただいた上で具体的にコードを見て い, っていければなというふうに思っております。 でまあ、ディレクトリック構成もです、ね、あの公開している、えー、と GitHub のリポジトリの方を見ていただければいいかなと思っていてです、ね、特にあの正直工夫している点はあの今回の説明においてはです、ねまあ、なくてです、ねえーまあ、一般的にありえるパターンの一つかなというふうには思っております。 はい、ではですね、えっと、最初に、えっと、1つずつですね、えー、レイヤードの、レイヤードというか、ニュアーキテクチャです、ね、の部分のですね、レイヤーの説明をですね、Python のコードを交えながら、少しずつ話を進めていければなというふうに思っております。でまずはですね、まあ、一番大事なというか、真ん中のですね、ドメイン層についてのお話をさせていただければなというふうに思っております。 大体ですね、登場人物としてはいろいろあると思うんですけれども、今回話すのがまあ主にエンティティですね。エンティティの部分と、えー、あとはリポジトリの部分の、まあ、特にドメインソンの場合はインターフェースになるんですけれども、まあ、その2つを中心にご紹介というかお話を進めていければなというふうに思っております。えー、でエンティティはですね、まあ、言葉で説明すると、まあ、ID などによってまあ同一性、オブジェクトの同一性を決定するという性質を持って いてライフサイクルですね、ライフサイクル愚直にというか、引きにな例でいってしまうと、プロパティですね、クラスのフィールド、プロパティが変更され得るということなんですけれども、ID は変わらないというような性質を持っている。 ものです、まあ、ドメインオブジェクトの一つですね。でまあ、この辺りもですね、ちょっと、えー、説明の関係で結構サクサクいってしまうかもしれないんですけれども、ちょっと引っかかったぞみたいなことがあればコメント書いていただいたりとか、アスクザースピッカーの方でフォローさせていただければなというふうには思っております。で、えー、Python でですね、エンティティ実装する場合ですね、えー、とこの EQ ですね、の、えー、メソッドをですね、用意をしておいて、これで IsInstance、まあ、でインスタンスの同一性ですね、を、えー、と ID で えー、担保するというかですね比較して他のプロパティが、えー、違っていたとしても、えー、ID が同じであれば同質を見なすというような、えー、メソッドをこちらにまあ書いておくとそうするとまあよくある あのなんというか、えー、比較あるあるでテストのコードで比較しようとしたんだけど、えー、とオブジェクトのインスタンス違うのでツルーになったりフォルスになったりみたいなことで結構小学者の方つまずいたりみたいなことも、まあ、僕自身も経験あるんですけれども、えー、ID が一致していればこのオブジェクトは同じですよというふうに、まあ、みなすというような定義をこのようにしてやるかなというふうに思っております。 えっと、バリーオブジェクトもですね、この辺りも全然調べていただけるとたくさん情報出ると思うんですけれども、基本的にドメインオブジェクトでエンティティでないものは大体バリーオブジェクトだというふうにあの思ってしまって、よろしいかなと思っていて、エンティティがあの ID によって、 で同一性を担保するというような、まあ、クラスのオブジェクトであるというふうに、えー、オブジェクトであるというふうにお話をしたんですけれどもバリューオブジェクトに関してはすべ、えーまあ、ての値ですね、えー、で同一性を決定するということで、えー、とライフサイクルも持たないというような、えー、と登場人物に、えー、となっております。 Python でコードに落とし込む場合はですね、このデータクラスデコレーターを使うと便利ですね。データクラスデコレーターの中で、このイコーリティというんですかね、平均をトゥルーにしたりとか、フローズンをトゥルーにすることで、データクラスとしての役割ですね、各変数がイミュータブルになったりですとか、比較をする際にもプロパティが一致していれば、このオブジェクトは同一とみなすというような比較の こう手法を取ることになります。 で次にですね、リポジトリという登場人物のお話ですね、これがですね、まあ、ドメインオブジェクトなどのですね、いわゆるまあ永続化ですね、まあ、分かりやすく言うとデータベースに保存するとかですね、ということのまあ役割をえっと担うクラスにはなるんですけれども、えー、まあここからがまあミソというかですね、一番初めに本格的にやると、少しとっつきにくいところかなと思うんですけれども、えー、あくまでですね、ドメイン層のクラスとして定義するのは、インターフェースまでであるというところが、一つミソかなというふうに思っています。 ておりますで具体的にじゃあ Python でえとどういうことを書くかというとですね、えー、ここでちょっと突然、えー、ABC クラスですね、えー、中小規定クラスというものを使っております。ブックリポジトリの、えーを ABC 継承する形で、あとメソッドをあとアブストラクトメソッドというですね、デコレーターを使って。 でこれを見ていただくと分かる通り、まり、あ、クリエイトとかファインドバイアイディとか、まあ、データベース触ってそうな雰囲気があるんですけど、まあ、実装の中身は全然ないですというような定義だけですね、これをエットリポジトリのインターフェースということで定義をいたします。 で、これで、まあ、なんじゃとか思った方はですね、ちょっと徐々にあの伏線回収をしていければと思ってますので、えっと、お付き合いいただければというふうに思っております。で、えっ、ー、と、Python ですね、まあ、ダックタイピングができるというか、ダックタイピングを採用している言語であるということなのに、まあ、なぜ、わざわざインターフェース定義するのかっていうことにですね、 えー、まあ僕なりの回答というかですね考えていることとしては、ですねえっとこのえっと DDD にしても、ニューアーキテクチャにしてもですね汎用性がすごく高いので、いろんなあの言語でもちろんえっと採用することができるんですね。で、その時にえっに多言語、特に性的型の強いですね言語でやる場合は、インターフェースを明示するようなえっとケースというのもあるかと思いますま。そういったとにですね、Python だけえっと特別インターフェース省略するんですよみたいなことをですねまあしない方がいいんじゃないかなというふうに個人的には思っているというのが。 一つですねもう一つはですね最近あの今年もあるんじゃないかなと思うんですけれども Python にタイプヒントですね方、えー、の考え方がどんどん広まってきていると思うんですけれども。えー そのタイプヒントのです、ね、支援を受けやすくするとかですね、まあ、IDVS コードとか PyCharm とか、あるいは性的解析ツールみたいなものをです、ね、使うときにインターフェース定義しておくことで、まあ、ここちょっと違うよとか、肩合ってないよみたいなことで支援いただけるケースが多いということがあるので、あえてというかですね、Python においてもインターフェース定義することを個人的にはお勧めをしております。 でちょっと一般的にというかです、ね、理由を反過をいたしますと、オニオンアーキテクチャにおいてはです、ね、先ほどの玉ねぎですねのレイヤーの依存方向のルールを保つためということが一つ挙げられますで、まあ。それにかなり密接に関係してなんですけれども、インターフェース化しておくこと で, です、ね、分かりやすいモックを作ることができるとかです、ね、実装の部分を差し替えやすいといったようなメリットがあるかなというふうに思っています。 おりますはい。で, えー、ではですね、ドメイン層の話をサクッとお話ししたところ で, でして、でて次にえっとインフラ層ですね。で、インフラ層がですね、このオニオンでいうところのま最外周ですね、外側の部分に位置しております。で、えー、これがですねブ、リポジトリのさっきインターフェースで、今度実装ですね、インプリメンテーションの実装例で、えー、クラスの命名規則ですね。あの おそらくいろんな主 義, 主義があると思うんですけれども、えー、と僕はですね、なんとなくインターフェースファーストというかですね、ブック、リポジトリの方があくまで、えー、とまあ主であるというとちょっとおかしいんですけれども、えー、であるという考え方にして、えーまあ、実装の方です、ね、を、まあ、冗長に多少してですね、例えば、ー、インプリという形でサフィックスをつけて、まあ、実装でクラスであるということをまあ明記する。 明記するようなやり方をとってありますが、ここはまあ、明規則で決めていただくといいかなというふうに思っております。で、さっきですね、えっと、中小クラスのもちろん実装内容っていうお話だったんですけれども、えー、こっちの方はですね、実装ありということで、えー、具体的にこのセッションっていうのは、SKL、えっと、SQL アルケミー経由のまあセッションのオブジェクトが渡ってきていると思うんですけれども、えー、まあ、OR マッパーの機能を使って、データベースからレコードを取得するというような、えっ、ー、と、機能を実装しているというような役割を 思っておりますで、えー、ここでですね、ちらっ と,、えー、と DTO っていう形の、えー、とクラスを勝手にとか突然使っているんですけれども、えー、これもです、ね、オニオンアーキテクチャとか、えー、キサゴナルアーキテクチャなどなどで、えー、と品質のものでして、まあ、データトランスファーオブジェクトということで、えーまあ、レイヤー間でデータを受け渡すためにオブジェクトの変換を行うクラスということで、えーとまあ、典型的な あシンプルな MVC のです、ね、ウェブアプリのフレームワーク使って。 場合に、えっとまあ、モデル層というかですね、に OR、えっと、マッパーのクラスを継承して、えー、クラスの定義するということを、まあ、よくやると思うんですけれども、オニオンアーキテクチャにおいてはそこをまあ分離しましょうということを基本的に一つの考え方としていてです、ね、す、え、べ、ー、てのモデルに、す、え、べ、ー、てを役割に合うということではなくて、データベースからデータを受け取る役割とかですね、それをまた転送する役割みたいなことの、えー、クラスをまあ分けるというようなことをやったりも。 しますちょっとここがごしゃっとしてるんですけれども、ここがまああの具体的な RDB ですね、例えばデータベースのレコードのカラムの定義であったり、データベースの型ですね、を定義をする、まあ、オーラマッパー使う方はある程度見慣れたような形にはなるかもしれないんですけれども、まあ、そういったコードをこっち側に書くということですね。 でそこでですね、この実装方法もあると思うんですけど、まあ、例えばなんですけれども、その DTO のクラスがですね、外に最終的にはエンティティに、ドメインソのオブジェクトに変換をしてあげたいとなったときに、まあ、ここからですね、エンティティに変換してあげるようなメソッドを実装するパターンがあったりとか、まあ、逆にですね、エンティティを DTO の方に変換するみたいなですね、ことをやったりも。 しています具体的にはですね、ちょっと全体像は今回あまり話してないんですけど、リポジトリの方でもですね、データベース触る手前で、ほそぼの変換かけたりっていうことをやったりはしています。で、えー、とここからちょっとお再計になるんですけれども、えー、実装の部分ですね、えー、とこれはまあ具体的に SQL ルアルキニーを使って、データベースから、えー、FindByID ということで、まあ、プライマリキーを ベースにデータを取ってきているというようなコードの実装の例ですねで。これが DTO を使っている例として、このちょっとメソッドの手前でバラしたりとか中でバラしたりとかってやり方いろいろあるんですけど、まあ、今回の例だとの中 で, です、ね、クリエイトするときにエンティティですね、ブックエンティティを渡ってきたものを DTO に変換してあげて、DTO のオブジェクトを セッションにアドしてデータ別に保存してあげるとかアッ、まあ、プレートかけるみたいなことをこのサンプルのコードではやっているというふうに説明をしています。でまあ、いわゆるですねこれはリポジトリパターンですね。リポジトリパターンなので、まあ、今のようにインターフェースと実装を分けますということなんですけれども、まあ、結構ですね、リポジトリパターンはやりませんみたいなことを意見を が出ることもあってもちろんあの場合によっては全然いいかなと思うんですけれども、まあ、ここであえてあの反論というかですね説明をするとするとえと、ー このま助長さに関してはですね、コード量が少しえと増えるっていうことよりも、まあ、レイヤーの責務を明確にしたりとか、えー、ことをま優先しているというふうにま僕なら答えますっていうことですかね。で、あとは、えー、と RDB って変更を そ, そしないのに、えー、なんかそのためにレイヤー分けてるのってなんか大げさじゃないですかっていうご意見もあって、まあ、それはすごいその通りかなと思うんですけど、特にですね、RDBMS が変更されるから分けておうっていうわけではまないかなというふうに思っていて、目的はやっぱりドメインオブジェクトの隔離ですね。と, あと、まあ テストをテ、テスタビリティの向上があ目的で、それを達成すると、結果的に RDBMS の変更に も, もう強くなりますよって、そういう順番かなというふうには思っております。で、えーと、隔離されたドメインオブジェクトってどういうことかっていうと、ここが OR マッパーとかですね、データベースの関心事を持ってないクラスになっているというような。 こと で, す、ね、で一方で、えー、ブック DTO ですねインフラ層のクラスに関してはもうがっつり、えー、データベースの関心事を持っているというようなことを、えー、分けているというのが、まあ、DTO の存在意義かなというふうに思っております。えー、でこれがちょっと今の繰り返しになるんですけれども分ける意義としてはインフラ層の関心事がドメイン層に えー、リスしないということと、あとはあ個人的になんですけど、結構ですね、えー、とモデルの1個でやっちゃうと、データスキーマークド設計というかです、ね、あのなんかデータベースの型からすべてを始めてしまうみたいなこと、僕、ちょっと手癖が悪くてというか、結構そういうことをやってしまいがちなんですけれども、まあ、あくまで向き合っているのはデータベースではなくて、えー、解決しようとしている問題とか、ですねユーザーってことなので、まあ、ドメインはドメインでちゃんと設計するというようなことをやるう、まあ、習慣にもなるんじゃないかなというふうに、個人的には思っております。 でちょっとですねここから時間が徐々に、えー、意識しながら進めたいんですけど、えー、ユースケース層ですね、えー、ユースケース層はですね、まあ、アプリケーション層とか言ったりもするんですけど、えー、具体的なまあユースケースですね、えー まあ、UML でいうところのユースケース図みたいなものに対応するものというふうに、えー、とご理解をいただくといいかなと思っております。で、ユースケースもここもですね、えー、と実装 と,、えー、とインターフェース、えー、ちょっと ま, あまどろっこしいかもしれないんですけれども、まあ、分けましょうっていう感じで、まあ、ちょっとすごく、えー、大変シンプルなクラッドのアプリなので、ほとんど仕事してないんですけれども、えー、ユースケースとしては、えー、と実装に、えー、とインとーフを プラスの実装に依存するのではなくて、ドメインレイヤーですね、まあ、ドメインサービスに、またはドメインにです、ねまあ、依存したコードを書きましょうというのが、オニオンアーキテクチャのやり方になっています。で、まあ、インターフェースを切って、実装を切ってということをやってます。ちょっとこれ、説明不足なんですけれども、あとでもう少しここ出てくるので、また説明します。 でですね、ここまでちょっとざっとですね、えーと、もう DDD やってるよって方には結構、あのー、コメントなんか見ててもですね、ベーシックなお話もあったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとそれがアドバンスになるかどうかはさておきですね、少し、えー、とまたですね、一つトピック掘り下げていきたいかなと思っております。まあ、CQRS とですね、下手ユニット部・オ、え、ブ、ー・ワークスパターンとですね、あとはその他の言語から見たときの PythonDDD ってことをですね、まあ、振り返りというか、総括の一部としてお話ができればなと思っております。 えー、CQRS もです、ね、これも、えー、とたくさん情報出てきます。でざっくりいく と, です、ねえーとまあ、参照系と更新系をです、ね、分離するパターンというふうに、えー、と言われておりますで、えー。参照系モデルって何っていうとです、ねえー、今回もはです、ねえー、とリードモデルっていう形で、えーまあ、具体的にユーザーがこれ、まあ、本のブック の, 本のオブジェクトなんですけど、をえーまあ、取得するというか参照する時の、えー、ときのモデルですね。 でそれ と,、えー、と、本を作成するですね、作成というか登録というか、時のモデルっていうものを分けて定義をしております。で、これですね、ちょっと特に CQRS イコール全部クラッドを分けるっていうことじゃないんですけど、ちょっとアプローチのトライとしてですね、今回クリエイトとアップデートのモデルまで分けてみるみたいなことをやったりもしています。でこれ何が えっと、しいのかっていうと、えっと、ま、ユースケースでですね、まあ、リードモデルを扱うユースケースですね、リードモデルだけを扱う、えっと、ま、クエリサービスとしての、えっと、ユースケースというものを、えっと、定義をします。で、もう一つはですね、えっと、コマンドユースケースっていう形で、これも、あの、ただの命名ですけれども、えっと、今度、その作成とか更新とか削除ですね、の、えっと、データベースに変更を加える、まあ、コマンドですね、更新系の、えっと、ユースケースというのに、えっと、分けて実装を、 をいたしますで、えっ、ー、とですね、これでちょっと突然のファスト API 成分というかですね、えー、ちょっと冒頭であまり言わなかったんですけど、リポジトリ自体はファスト API を使ったレスト API の実装のサンプルコードになってるんですけれども、えっ、ー、とですね、こういう形でその API のエンドポイントの定義を いたしますで、その時にえっに、と、作成用のエンドポイント、まあ、ポストを受け取るエンドポイントですね と, と、ゲットを受け取るエンドポイント、は各々定義をすると思うんですけれども、その時にもですね、えっと、参照系のモデルと更新系のモデルで、えっと、使い分けて、えー、やりますというようなことを設定する、まあ、ことができますというか、まあ、ことはもちろんできるんですけれども、えっと、やります。で、そうするとまあ何が嬉しいのかというとですね、ファスト API、さっきの、えー こんな定義をしておくとですね、こっちかごめんなさい、えーと。バリデーションというかですね、API のドキュメントとかの自動生成とかの、えー、と機能もあったりとかしてですね、えー、とそういった面でも、えー、とすごく、えー、と嬉しいですで。かつですね、よくあるあるなのが、えー、とポストの時と プットのときと で, で、えー、と受け取るフィールド違うとかですね、えー、そういうことはあると思うんですけど、そういうのをです、ね、どんどんどんどんそのモデルのクラスというかです、ね、1つのモデルの責務にえと与えてしまうと、そこのロジックがどんどん複雑になっていくので、えー、とプットリクエストを受け取るモデルとかですね、ポストリクエストを受け取るモデルみたいなことで分けるみたいなことをですね、ちょっとそれイコール CQRS ではないんですけれども、えー、とそういったようなアプローチも、えー、とサンプルコードでは、えーとさんえー、採用したり。 していますでもう一つですね、えっと、CQRS とネ、えっと、ット・オブ・ワークスパターンというものでもですね、えっと、これちょっと一番難しかったですというところを、えっと、ご紹介をさせていただければなというふうに思っております。でネット・オブ・ワークスが、まあ、作業の単位っていう感じだと思うんですけれども、えっと、一つの具体的な例としてですね、トランザクションの単位をですね明示的にえっと管理するためのえっとパターン。 ですね、ちょっとなんかあの愚痴というかです、ね、弱音が書いてあるんですけれどもさておきですね、えーまあ、こんな形でですねヘッドブックコマンドってさっきちょっと説明した更新系のです、ね、ユースケースの、えー、と作業単位っていうものを管理をする、えー、インターフェースです、ね、をまた用意をしますでこれなんかビギンとかコミットとかロールバックで、えーまあ、ちょっと d b の関心事じゃないか説もあるんですけれども、まあ、実装としては依存はしてないと。 という こ, とですね、でこれですね、具体的に今度はインフラ層の、えっと、データベースの近いところとしてですね、ブックコマンドユスケースユニットワークスインプリメントとしてですね、セッションを使ってトランザクションを始めてコミットしてロールバックするっていうです、ね、具体的な、えっと、実装のコードが、えっと、ここに、えー、書いてあります。えー、はい でえっとですね、これをです、ね、どういうふうに使うかっていうと、さっきの、えっと、ユースケースの方ですね、ユースケースの実装クラスの方が、えー、っとこれがです、ね、ユニット・オブ・ワークのインターフェースですね、インターフェースの方に依存するという、えっと、設計になっていて、これが、えっと、コード、本ですね、本を削除するという例なんですけれども、ユニット・オブ・ワークスの中で、えーまあ、これ、ビギ i ンがないのは s q l アルケミの仕様なんですけど、 処理が終わった後とにコミットするとで、例外が発生したらロールバックするみたいなですね、こういうコードを書くことができるようになります。で、これがですね、インフラスを触ってるじゃないかと思いきや、コードとしては触ってないっていうです、ね、ような状況が、これで出来上がっております。 えっと、できたんですけれども、えー、っと、結構ですね、やっぱりポート閣僚がすごく増えてしまうので、と、えー、っていうよりは、まあ、さっき の, あの REST API みたいなシンプルなものであれば、1リクエストの始まりでトランザクションを始めて、終わりで、えー、コミットないし、ロールバックするというようなことを、まあ、採用した方が、えー、まあ、わかりやすいんじゃないかなというふうには思ってはいるんですけれども、特にその、ワンセッションというか、処理の中で、いくつかトランザクションを分けたいとかですね、複数のデータベースに対してトランザクションを処理するみたいなことが、もしあれば、こういうパターンを使っても もいいいのかなとい う, ふうに思っておりますちょっとおまけででして、えー、と特に、えー、オニオンアーキテクチャとかです、ね、クリーンアーキテクチャとかの話する と,、えー、とデっンデーシンインジェクションです、ね、のお話 DI コンテナとか DI の話が出てくるんですけれども、えー、FastAPI の場合はデペンズというです、ね、クラスが用意されていてです、ね、そこで、えー、とオブジェクトの注入というかです、ね、依存関係を えー、定義することができるので、ここで書いておけば、初期化というかですね、えー、と代入の他のその他の手続きは、手続きは必要ないというか、まあ、結構明示的にこれは書いてる例だと思うんですけれども、おやっております。でですね、ちょっともうお時間がちょうど来て、えー、まとめの方に入っていくんですけれども、まあ、Python と OOP と ABC という形で、えー、Python の場合、えー、とインターフェースを定義すると、こういう形のアプローチになりますと。 いうことでえー、と僕が、えー、と普段ですね業務でよく書く言語その 1DAT、まあ、なんですけども DAT だ と,、えー、とインターフェースとインプリメンツって関係性を明示するというようなアプローチをとっていますで。個人的にはこれ一番分かりやすくて好きですね。 GO の場合だと、えっと、インターフェースという機能はあるんですけれどもインプリメンツっていうです、ねえっと、関係性は明示はしなくて結果的にメソッドが実装できればその型としては使うことができるというようなことなのでダ、えっと、ックタイピングに考え方としては近いか な, いかなと思うんですけれども、えっと、GO の場合型が厳格ですので、えー、違う型はもちろん代入できないというようなことが来たりします。 でえー、とこれをですね、このアプローチ1年やってみてどうかっていうとですね、えー、結果的には僕はすごく良かったなというふうに思ってます。 っておりますでートの指キたす言語ですねチーム全体で共通認識持ちやすいっていうことが一つありますあとですねレイヤーで責務が分かれているのでコードレビューするときにこれちょっと責務がはみ出ちゃってるねとかってまあ指摘の観点がすごく明確になるっていう効果があるかなというふうに思っておりますあとはですね、えっと、開発団の中の、えっと、技術習得っていう意味でもですね、えっと、不特定のフレームワークに詳しくなるっていうこと も, ももちろんあのそれは素晴らしい技術習得だと思うんですけれども、えっと、特定の技術 とかフレームワークに依存しないですね、プログラミングのアーキテクチャ、ソフトウェアのアーキテクチャに詳しくなるっていうです、ね、技術スタックを積み上げることもできるかなというふうに思っていてですね、その点はすごく、えー、実際に取り入れてみていいんじゃないかなということ と, です、ねえーと、型に関してはですね、DART と GO みたいなあの性的型の言語の例を挙げたんですけれども、実際やってみるとですね、型は強い方がいいなというのは結構正直な所感としてはございます。うん えー、今日ですね、えー、達成したいことをですね、かなりあの駆け足でお話ししてみしまったんですけれども、参加者の方がですね、DDD 取り組んでみたくなるとか、うん、ニューアーキテクチャさを実践したくなるよみたいなことを達成できていれば、えー、登壇した回があったなということで、嬉しく思っております。で、僕の方に関してはですね、もうあのチャットのです、ね、コメントを見る限り、皆さんからたくさんフィードバック、コメントをいただいているので、もうこちら達成できたかなというふうに思っておりますので、大変ありがとうございますということでした。でえー最後 ちょっとこの辺りは割愛をさせていただきますがもしですね今日の話ちょっと難しいなともしもし思った方がいらっしゃればですねもう少し優しく噛み砕いている本とかもたくさんありますのでこの辺りをですね参考にしていただいた上で、えっと、もう一回、えっと、こっちのですね、えっと、割と硬派なです、ね、本に戻っていただけるといいんじゃないかなというふうに個人的には思っておりますということでちょっともう時間をオーバーしておりますのでこの辺りはもう飛ばしてですね、えー、ありがとうございました。 とということにちょっと駆け足でいきたいと思うんですけれども、1個ですね、宣伝で、えー、とエンジニアとですね、えー、最近、ポッドキャストやってるんですけど、今日の登壇の振り返りとかですね、ちょっと Day1 の、えー、反省会じゃないですけど、やろうかなと思ってますので、もしですね、お時間とご興味があればですね、えー、ぜひぜひこちらもご聞いていただけると嬉しいなというふうに思っております。 ということですみません少しオーバーしてしまったんですけれどもえっ、ー、と僕の方としては話し切りましたのでまたぜひですねえっ、ー、とインターネットですとか Discord、えー、の中でお話しできれば幸いでございます本日はご参加いただきましてありがとうございましたはい時間いっぱいになりましたのでえっ、ー、と終了させていただきますトークありがとうございましたえっ、ー、と参加者の方は Discord で発表者に大きな拍手をお願いいたします。 えっと、質問がある方、また直接お話ししたい方は、ディスコードの Ask the Speaker の当トラックチャンネルに移動してください。えっと、PyCon JP アンダーバー5です。はい、以上で、えっと、このトラック5終了になります。ありがとうございました。